寒い寒いってめっちゃ真っ暗。寒いこれやば<笑> 右方向です。この先右方向です。うん。えここ？そ こ, こはない絶 対, 絶対違うと思う。絶対違うよね。いや行かない行かないか。危ないよね。危ないよね。五十メートル先右方向。Google 先生。<笑>あん<あ>。<笑> Google 先生です。右方向。あここ右です。<笑>ここお右です。 結構高いねここ、うん。谷がすごい。山だ。つながってる？聞こえてますか？聞こえてない。 この先、連続ヘアピンが来ます、うん、この筋が嫌だね あと7分、みんな頑張れ。張れ<笑><笑>ああ今トクトク公園の看板があったよ。この辺なんだね。あそうそう、フルーツ公園の本当近く。どうぞ入りたい人は入って帰ってください。 <笑><笑>しばらく道なりですあ、目が出しどんどん登ってく<笑> あ、あ、だだだなででで止まっててるぞあよいしょってるぞぞぞぞも右は絶景、し、ねうん、いい感じ。 街灯がも、桃なの可愛 い, いよね。可<笑>愛 い, い。本当だ。可愛い。いや、葡萄だったよ。あ、そうなんだ。うん。え、これ何渋滞だと思う。<笑>マップ上は青いんだけどな。うん、公園渋滞なんかちょっと嫌ですね。 みんなななフルーツ公園行くのかかじゃないです頑頑頑頑頑頑頑頑頑張張張張張張張張張っっっっっっっっって<笑><話で><笑>っっててててててててこれ右これ右これ右。これこれ右これ右 本日のハイライトだねあそこは。左方向です。ハイライト。イイト<笑><笑><笑><笑><笑><笑>目的地は左側です。あ、えっ、ー、とねここのホテルの中のカフェです。はい<音声>。この端っこで行っか。 からますうん後ろからいますかった<笑>警察てます、ねここ。お疲れ様でしたー。 デザートを食べにやってきたのはフルーツパーク富士屋ホテル内にある。 カフェベラビスタテラスに面した開放感のある明るいカフェですみんながオーダーしたのはこちら山梨県産の桃を使った夏季限定桃パフェなんとこれ皮ごと食べられるんですよ桃のコンポート白桃シャーベット生クリームなどを重ねた桃好きにはたまらないパフェです とっても甘くてみずみずしい桃でしたツーリングの休憩におすすめです なってんだよね。あーあじゃあ愛ちゃん右で私左って感じ？そうだと思う多分。オッケーオッケー。これで私はこっちだ。そうだね。うん、じゃあそれじゃあありがとう。またねー。お疲れ様。れ様ーバイバイ。 さあ、どこまでインカムが繋がるかえどこまで繋がるか。<笑><笑>あっちにトンネル入った あ, あ私も今トンネル入ったやばーいな結構繋がってないこれ繋がってたらラインツーだからかなあそうだそうだインカムじゃないじゃんラインツーだよねそうだラインツーーだっ多分 ハハりつくまで繋がってんだね<笑>。